じゃあそれでは今年度の計算奇数学一の授業を始めたいと思います。で、えっと、まず今回ですね、この授業に使う資料なんですが、テキストとしましては、この計算奇数学の一の授業を僕の前に担当されておりました数学域の坂井先生の講義ノートを使っておりますので、えっと、準備しておいてください。 であとは、それ以外のいろいろな情報については、この授業のサポートページの方から参照できるようにしております。で、坂井先生のテキストは、現在のところは先生にお願いして、先生のホームページで公開していただいておりますけれども、その坂井先生が公開しているテキストの例のリンクもこの授業、こちらの授業サポートページにありますので、必要な方は、参照参考にしておいてください。 でえー、とでまずその授業の内容からなんですが、あの計算機数学といいましても、あのまあ、非常にそのたくさんの分野を含むあの大雑把な言葉ですがで、ですので一応この授業であのあの扱う計算機数学についてちょっと説明しておきますと、ここではその計算機上で、その主にその整数やその多項式に対するその代数計算を行うための数学を扱うことにします。 えっと、まあ、世の中ですと、うんと、ま、数値計算であったりとか、それからく、あの組み合わせ論であったりとか、そういったいろいろな分野がありますけれども、まあ、一応我々はの数学類ですので、一応この、ま、整数多項式といったふうな、その対象を絞った上で、まあ、代数計算ですね。そういった、あの、代数計算というのは、まあ、ひたたく言えば四則演算の組み合わせで行われるような計算ですね。えー、もしくはその、うんと、 いろいろな代数的な性質を用いて行うような計算を主に扱うことにします。で、その計算奇数学、えーと、もしくはその今回ですね、扱う範囲の計算奇数学の特徴をいくつか、えー、と述べておきます。大体いい、えー、僕がその感じるところで3つほどあるんですけれども、まず1つはその代数的っていう部分ですね。 その今申し上げましたように、その加減乗除とか、それから代数的性質に基づいて行う計算の繰り返しです。で2つ目は、とまあ、構成的ということで、そのまあ、具体的な計算手順を伴うということですね。であのじゃあ、具体的な計算手順を伴わないようなその論理っていうのは、今まで皆さん数学でどんなものを学びましたかっていうことをちょっと思い出してみてください。 えー、とまず、配理法というのがありますよね。配理法はあの別に計算しなくても、そのある性質を仮定するとそれが矛盾それそれまでの理論から矛盾するということでよって、あ, のある性質を導くということなんですが、あとは、うんと、まあ、他になんかありますでしょうかね。ちょっとまあ皆さんで思い出してもらいたいんですが、まあ、そういったものではなくてそのあそうか、あとは何々が存在するといったような、そういう理論も皆さん、あの これまでの数学で学んできたと思いますけれども、ここの計算奇数学 の, あの特徴としましては、その存在するならば、あの実際に計算しなさいとで。その手順を与えなさいということをあのやります。まあ、そこがその多分、今までこう学んできた数学と若干異なるかもしれないというところですね。で、3つ目はあの実際的ということで、まあ、実際的って何だよって話なんですけれども、 えー、とまず、えーと、僕の考えの一つでは、その理論の正しさに加えて、その、まあ、効率も重視すると。で、まあ、これはよく、その僕も学生の時に先生から聞いた話なんですけれども、例えば、その、ある暗号のアルゴリズムを作りましたと。で、このアルゴリズムであれば、その今までよりも、えー、と非常に強度の強いということが、ことっていうのはまあ証明されましたと。で、じゃあ、あの、 なんだ、えーと、複合に何年かかるんですかって言って100年かかりますって言われたら、えーとまあ、それは100年後に複合できれば良いような情報であればいいんですけれども今すぐ欲しい情報には少なくも役に立たないわけですよね。ですのであの効率というのはこの世界では非常に重視しております。あともう一つはその実際に計算機上で動作するということも 念頭に置かれていまして、えーとまあ、例えばある問題を解くアルゴリズムがあのできましたと。で, できて、えー、それを計算しようと思ったら、あのと例えばそうです、ね、メモリの容量が全然足りませんと。あ今持っているあのパソコンのメモリではすぐにメモリ使い切ってしまいます。でもっと大きな あのスーパーコンピューターのようなメモリがないと計算できませんというようなあの場合もあるわけですね。で実際にそ の, あの私たちが研究の最前線で解いている問題というのはそういう問題が結構ありましてでそういう問題をなんとかして解きたいということでいろいろアルゴリズムを工夫してその今手持ちにある計算機資源で問題を解くということも一生懸命やっております。ですのでま あ, あのそういったこともですねこの計算機数学の対象に含まれると思ってください。 でと、テキストの方にはですねその、まあ、ちょっと最初から何ページか見ていますと、その目次がありまして、それから、うーんと気泡などっていうのが、まあ、4ページからあります、えーと。数やその集合、集合や関数、あと行列とベクトルはその成分について、えー、と書かれております。それからあと、えー、とアルゴリズムの気泡も あのテキストの7ページで説明がありますけれども、この辺については、あのそれぞれ の, あの概念や記法をどうその実際に授業で導入する時点で、えー、説明をしたいと思います。ここまでいいでしょうか、うん。今のところ、そうですね、こちらにも質問は届いてないようですね。はい、では、えっ、ー、と、最初に、 テキストの8ページ、そのコンピューターの基本構成から入りたいと思います。で、えー、っと、まずその計算機を構成する主な装置とありますけれども、あの皆さん計算機っていうとどういうものを想像するでしょうか。うんと、まあ、あの、パソコンは、 まあ、これまでも使ってきたと思いますしえそれからあとはその何ですかねまあドラマ映画なんかにも出てきてこうあのいろんな文字列がじらじら流れるというようなあのそういう世界を想像する人もあのいるかもしれませんけれどもえとと実際ですねその計算機というのはあのこれから述べるようなものをあの持つ機器を計算機と 言いましてあの皆さん一 番, 身近一番身近な計算機って言いますと皆さんの携帯電話ですねあれは計算機なんですねあのこれから説明しますけどあれは計算機ですと、えー、いうことをちょっとこれから見ていきますでと、まあ、じゃあその計算機をその構成する主な装置っていうのがあの何個四個4個ぐらいありますけれども、えー、最初に、えー、と出てくるのがその中央処理装置というあの えー、と、装置でして、で、えっと、英語ですと、セントラルプロセッシングユニットってありまして、あ、頭文字をって CPU と呼ばれます。で、えっと、まあ、皆さんもですね、携帯電話選ぶときにもしかすると、こ の, あの CPU の, あのクロック数が、えっと、何ギアヘルツなんちゃらかんちゃらってことを、こう、情報を集めた人もいるかもしれませんが、のその CPU ですね。 で、ここがその計算機 の, あの心臓ともう、心臓というか頭脳とも呼ばれる部分で、実際に、えー、と計算を行うところです。えー、数値の演算、えー、と四則演算ですとか、それから、えー、と論理演算、NOT と,、まあ、とか AND とかオアといった演算を行います。で、逆に言うと、えー、と計算機というのはあのこのぐらいの演算しかできません。ですので、皆さん、人間の脳というのはいかにこう、まあ、 作りは違うけど賢いかっていうことをちょっとあの感じていただければと思います。で、えー、と演算装置っていうのは、まあ、実際にその計算を行いますということで、あ と,、えー、と制御装置というのがあります。で制御装置は、うんとまあ、計算機全体の動作を制御するということで、まあ、これからその説明するいろいろな装置をですね、あのちゃんと順序正しく動かして、そのデータをうまくやり取りして計算を行って、 ですのでまあ人間のその期間に例えますとこの演算装置が大脳で制御装置が小脳という対応の仕方もできるかもしれません。まあちょっと僕はあの生命科学はあの、えー、と素人なんであのもしかしたら適切じゃない比較かもしれませんけれどもまあ大体そういうことが言えるのかなというふうに思っております。 で次に、えー、っと出てくるのは組織記憶装置ですね、メモリーと呼ばれるものです。でこれは、まあ、人間とちょっと異なるのはその人間の場合はその脳がです、ね、あの計算とともに記憶も司さどっているというふうにこう機能があの 一, 緒あの一緒に混ざっているんですけれどもあの計算機の場合はその計算を行う部分と記憶を行う部分という部品があのはっきりと分かれています。で えーとまあ、これもですね、やっぱりあの皆さん携帯電話を選ぶときにあのメモリが何ギガとかっていう話を聞いたことがあるかもしれませんね。あとはマソコンを買うときにもメモリが何ギガっていう話を聞いたかもしれません。で実はあの何ギガとか言っているメモリのことは実はこの主記憶装置のことです。で一般的にはこの主記憶装置の方が 大, ければ大きければ大きいほどあのよりたくさんの情報を知ることができます。ただし 主、えー、記憶装置はですねあの、パソコンもそうですけどあの、電源を切ると内容が消えてしまいますね。ものがよ多いです。ですので、えーとこのまあ、我々もですねこうあの、今日勉強したこの計算機数学1の内容をですね今日寝て明日起きたらすっかり消えてしまっては困るわけですね。でそこで、えー、と次に用意するのがあのこの外部記憶装置と呼ばれるものですで。この外部記憶装置と呼ばれるものは、その 記憶ですとか読み出し の, その速さというのは、その主記憶装置に比べれば、あの、遅いですね。えっ、ー、と、しかし電源を切っても内容は消えないという利点があります。ですので、えっと、我々人間の世界で言いますと、えっと、なんでしょう、主記憶装置は、まあ、脳ですね。それに対して外部記憶装置は、このノートですとかメモ帳ですね。ですので、あの、まあ、聞いた内容は、あの、脳に、少し、あの、脳に、 記憶の保持さ電源切るて人間で電源切ると何か死ぬようなこともやることであんまり縁よくないですから、まあ、寝るということにしますと、まあ、一晩寝てもあの情報がちゃんとあのメモに残っているというような形であの、まあ、計算機も同様な仕組みで動くようになっております。 で、えっ、ー、と、まあ、後でお見せしますけれども、昔はですね、この記憶、外部記憶装置というのは、今に比べれば非常にあの容量の少ないものでした。と、まあ、僕もだいぶ年寄りになってしまったので、えっ、ー、と、まあ、小学生の頃っていうと、もう30年ぐらい昔なんですけれども、まあ、その頃ですと、あの、何メガっていう単位はですね、その記憶装置としては非常に大きい、大きい、すごいっていうあのイメージがあったんですが、今じゃ あの何メガっていうと、皆さん作ってるこうレポートですとか、それからあのスキャンしたえ中を貯めるのにも足りないぐらいですよね。今ですと、大体もうあのギガバイトっていうのがまあ単位に、普通に使う単位になっているかと思います。でそれからあと、入力装置と出力装置というのがありまして、ここまでのその、 と CPU と記憶装置だけではですねその、我々人間の世界と計算機とのやり取りができませんから、そのまあ、我々がその計算機何かやらせようと思ってもできない、何もできないわけですよね。そうすると、その計算機の中と外をつなぐような、そういう仕組みが必要になります。でそこで出てくるのはこの入力装置とあの出力装置です。で入力装置は、まあ、基本的にはその、まあ、人間、 主に人間の指令を読みみ取るです、ね、あの仕組みがあります例えばキーボードですとかマウスっていうのはその実際にその我々があの計算機にやりたいことをキーボードから入力例えば計算式を入力して電卓に計算してもらったかっていうこともありますしあとはマウスでその、えー、っと画面の上をこう動かしてポチッとクリックして、えー、なんかボタンを押してなんか操作をやった計算をやっ やってもらうなんか処理をやってもらうということもあります。えー、だからその辺はその多分やっぱり人間我々私たち の, そ の, この体の仕組みとはと対比できるところがあるんじゃないかと思いますね。えっと、我々もこうあの目がついていてそれで視覚的な情報を読み取るそれから、うん、か耳がついていてこう音を聞き分けるとかですねそれからあのうんとま あ, あの 触覚があってこういろいろなものを触ってものを確かめるといったこともあります。それからあ と,、えー、と逆にその出力装置はそのやはりそのうんと計算機が計算した計算の中の結果を我々に伝えるというあの意味がありまして例えばそのモニターっていうのはこの画面ですね。それからプリンターで紙に印刷するとかあるいはあのもっとその出力もっと 広い意味で出力って言いますと、例えば音を出すとかですね、それから振動を伝えるとか、そういったこともできるかと思います。ということで、とまあ、今日はこういう時間ですので、そのコンピューターの内部の紹介をしたいと思います。で えー、とこちらにですねあの、実際に僕が以前使っていた、あのー、コンピューター持ってきました。まあ、あの当時、ワークステーションと呼ばれていたものですが、実際にはあの原理としては皆さんが今使っているパソコンとあの変わらないものです。で、えー、と本当はですね、こ, こ, あのこれあの、こういうちっちゃいあのカメラを持ってきて、中を 映して少し拡大しようと思ったんですがあのさっきカメラを動かしたらどう頑張ってもこのカメラが映像を出してくれなくってあのノートパソコン本体のウェブカメラなら映像を出してくれるのでちょっとあのノートパソコンのカメラでちょっと中の画面を映してみたいと思います。 あじゃあ、まず、えっ、ー、と、これなんですが、あの、ケースがこういう形になってるんですが、あの、実際にこういうパソコンのケースを開けたことのある人っていますか皆さんの中で。ああ、何人かいますね。はい。えっと、実は、あのこ、この、皆さんが今、あの、よく Windows 使っているパソコンというのは、あの、中には、こうやってケースを開けてですね、中のいろいろな部品を交換したり増強していくことができるようになっているものがあります。で、えっと、もっと、もっとも、あの、 その拡張性が高い機種ですとあの CPU さら交換することができます。あとはメモリーを増設したりとか、それからえっと先ほどの記憶装置ですね、メモリーを増設したりとか、ハードディスクを増やしたりとかってこともできますが、ちょっとこれ開けてみますね。で業務用のパソコンは、あのこういう保守が非常に便利でできていて、これもあのネジがあるんですけど、あのドライバーを使わずにこうやって開けることができまして、あのこんなふうな仕組みになっておりますが、 じゃあすいませんちょっと、あのー、カメラを出せるかどうかちょっとやってみましょう。ここにですね、あの大きな基板があるんですけれども、これはあのー、マザーボードと呼ばれる基板でして、大体このマザーボードの上に、えー、といろいろなパソコンの、あのー、装置ですとか機能が載っております。それから、えー、とこのパソコンですと、この えー、と右側にこうあるこの機器がですね、あのハードディスクですあの。外部記憶装置の一つとしてよく使われております。それからこの上の方にはあの DVD ドライブがあって、DVD 読めるようになってますね。で、えー、ともう少し、あんまり中入るとちょっと暗そうなんでこのぐらいにしておきますけど、えー、ここの真ん中にあるのが CPU です。で、えー、と実際にはこれあの放熱用のファンが上の方に被さっていますので、こういう形をしています。 えっ、ー、と、後で、あ、そっか。えっ、ー、と、実体の CPU はですね、えっ、ー、と、これがその実実体ですね。えっ、ー、と、あの、実はこのマシンは、あの、CPU を一回交換しているものでして、えっ、ー、と、今僕が持っている CPU が、あの、もともと買った時に入っていたあの CPU です。で、えー、で、ちょっと裏側を見ますと、こんな風に、お、よいしょ、えっ、ー、と、びっしりピンが、 ついていてます見えるかなえー、こんなふうにびっしりピンがついています。数百個ついています。であとはですね、この上の方に、えー、とあるのがこれはメモリーですね。えー、とメモリーは今あの、スロットが4つ刺さっているんですが、そのうちあの2つに、えー、とメモリーが、実際にメモリーが刺さっています。でこの えー、と2つのメモリで容量がいくつかというと、これ 1GB です。10年前の 1GB なんで、当時としてはあのそこそこの容量だったんですけれども、えー、と今となりますと、多分 Windows 10はほとんど動かないんじゃないかという気がします。そういうあの時代 の, あの差がありますね。えー、っと。 で、じゃあ、あとですね、まあ大体パソコンの中身っていうのは、こんな感じになっておりまして、あと、あの下の方には、あのいろいろなその入手料をこう送っ た, ためのあのカードを、あの基板ですね、やっぱり基板からなるカードを刺すことができます。ここにはすでに一枚刺さっています。といった状況です。はい。あと、いくつか、 えー、と持ってきたんですがあの、先ほど紹介しましたハードディスクはこちらなんですけれども、あの皆さん、ハードディスクの中身って見たこ と,、えー、とありますでしょうか。あえー、実はこれあのあ、開けると保証が効かなくなるので、えーと、使っているうちは開けない方がいいんですけど、一応、いらなくなったものなんで、これ、開けました、えー、こんな形になってます、ちょっとあのカメラに映してますね、こんな形になってます。<笑> あのそう、非常につるつるの、すみませ ん, なんあの、皆さんのうち何か映 っ, っちゃいますけど、こんなふうに、あの非常につるつるの金属板であのできておりまして、で、よいしょよいしょ、こ, れ こ, れ こ, れこっちでやっちゃおうかな。で、ま あ, あのこここれ、ここ、この辺にですね、この磁気ヘッドがついていて、えー、とこれがあのレコあ、昔のレコードですね、えー、といい動くかな。 こんな風にこう、あのディスクの上を動いて、で、あの情報を読み書きします。ちなみに、えー、とハードディスクは多分皆さんご存知の方もいるかと思いますが、あの磁気ですので、えっ、ー、と、まあ、近くに強い磁場があると、あのまずい影響を与えるわけですね。あ、えー、と、それから、 よいしょ先ほどあの外部記憶装置のところであの挙げましたあの古いメディアなんですが、えー、こ, れ こ, れあのこれはフロッピーと呼ばれるものです。こ れ, これを見 た, 見たことある人っていますかね<笑>これはさすがに見たことありますかね使ったことある人はちょっと い, なあいるあ。素晴らしいです。はいえーとまあ、こんな感じ で, ですねあの、えーと。これで、えー、と大体容量がですね1枚 1.5 メガ。 イト で, すで、えー、と僕が大学院に入った頃にですね Windows95 というオペレーティングシステムが発表されてましたけれどもその時には、えー、といくつかの配布形態があってその中の一つはこのフロッピー30枚組でした今だとフロッピーにあのであのそういうオペレーティングシステムを配ろうという気は起こらないと思うんですけど昔はそういう時代だった。 それからと、えー、とこちらはです、ね、あの同じような形をしているんですが、ちょっとあの形あの中身が違っていて、あの光磁気ディスクと呼ばれるものです。であの先ほどのフロッピーよりはあの容量が大きくて、だいたい 230MB ぐらいの、といっても 230MB ですから、メガバイトぐらい の, あの容量を持っています。 えー、さらに、えーと時代がす、時代をさかのぼるとですね、これもフロッピーなんですけれども、えー、とこういうですね、あのピラピラのものでした、フロッピーというの は, こは、これは5インチと呼ばれる大きさのもので、先ほどのこちらが 3.5 インチと呼ばれるものですが、こちらは5インチと呼ばれるもので、でも当然ながら、これは、えー、と僕自身もあの使ったこ実際に使って仕事をしたことはないです。 これは、あるところ、ある人からいただいたものなんですが、こういう形でですね、その、えっ、ー、と、ちょっと見づらいんですが、えー、とちょうどこの辺に、そのフロッピーの時期を読み書きするための、その穴が開いてまして、で、ここに直接、こう指で触れることができます。さっきの 3.51 だと、ここがシャッターになっていますが、 昔はこういうものを使っていたようです。はい、大体、ちょっとあのこういう機械ですのであの、いろいろお見せしましたが、あのすみません、カメラの調子が悪くて、あちょっとあの見苦しいところがあったと思います。でと あとはですね、次に、えー、といくつかその装置に関していうことは、えー、とまず計算機が扱う情報ですね、あの命令とか デ, データっていうのがあるんですが、あのこれは多分、あの皆さん情報の授業の中であったかと思いますが、あの0と1の状態を表すもので使いまして、これをまあビットと言います。で、まあ、大体の場合はその8ビットをあのひとまとめにして1バイトとしまして、でこれがそのいろんな ところで使われていると思いますで、えー、とさらにそのメモリ容量もですね今はそのどんどん増えてますのでこんなふうにそのまあキロとかメガとかいうその SI 単位系と呼ばれるものを使ってあの表しておりますで、えー、とここで注意していただきたいのはそのこういう計算機のメモリの容量をですね SI 単位系で表した際にその2つの流儀がありまして1つは、えー、とこの10の十の でで表すす流儀ですね。それから、えー、ともう一つはこの2のべき乗で表す流儀というのがあります。でそれですとあの若干その両者の容量が異なってきますので注意が必要です。例えば 1kB の場合には、えー、と10の3乗だから1000バイトで表す場合 と,、えー、と2の10乗の1024バイトで表すあの表し方とかありますので、えー、と一応あの注意が必要です。でそのためにあの最近ではあのその二進 2のべき乗で表す単位系には、あのこういったものも使われております。とまあ、た例えば、キロバイトの場合ですと、K と B の間に小文字の i を入れて、キビバイトというふうに表すことで、これはかか必ず2の10乗だというふうな表し方をしています。以下、えーと、ミビバイトとかギビバイトとかっていうような表し方をすることもありますので、まあ、あの必要な場合には注意してください。 でえっと、次にあのメモリの配置ですね。えっとえっと、このメモリというのは、あの計算機の場合ですと、そのまあ、1バイトずつこうあの線形に並んでいます。ですので、まあ、我々その数学の立場からすると、うん、と長さ n の数列と思えばいいわけですね。各要素があの1バイトになっていて。でまあ、順序がついているということで、えー、その うんとこの場合はその n バイトの、えー、とものをこう線形に並べたものがもう大体メモリの配置になっていて、でそこにはあのその順番ですね、このインデックス、えー、数列でいうインデックスに相当するものはこのコンピュータのメモリではアドレスと呼ばれます。まあ住所なんですけども、まあ、0番地から始まって、まあ、n-1 番地で終わると。で、あの計算機関学の流儀として、 インデックスは大体ゼロから始まるという点にも注意してください。多分、あのプログラミング言語をやった方はあの知っている人もいるのではないかと思います。で、とそれに加えまして、最近ですと、そのワードという言葉もあります。あのワード、ワード、五、まあ、という五という、なんかその自己言及しているような感じなんですけども、これはあの CPU で一度に処理するあのデータ量、もしくはその単位を表したものです。 であとは、もしくは CPU とメモリなどの間でこう一度にやり取りする。うん、と一度にっていうのはと、計算機っていうのは、あのうんとまあ、昔ですと、奨を発信して呼ばれるそのそしあの回路がついていて、で1秒間にあの何回ずつこう処理をするというのは決まっております。えーと まあ、最近ですと CPU の性能を表すのに何 GHz っていう言葉を皆さん聞いたことがあるかと思いますが、あれがその1秒間にその CPU が処理する処理の回数を表しています。で、その時にその1回の処理でやり取りするデータ量のことをしばしばこのワードというふうにあの呼ぶことがあります。で最近はたいこの64ビットパソコンとかまあ32ビットとか聞いた人いるかもしれませんが、最近はその64ビット のが1ワードとして処理されることが主流になっておりますで、えー、とこれは、あの、先ほどのメモリの図をですね、このワードごとに置き直したものです。これは、あの、1ワードあの32ビットの場合の、えっと、例なんですけれども、うんと先ほどはこれをですね、こう、0、1、2、3っていうふうに、こう、箱をずっと1列に並べたんですが、これを、ま あ, あ、四列にした、あ、四列か。4列にして積み上げたと思ってください。 からまあ、ゼロアドレスが0番地、1番地、2番地、3番地の、まあ、4バイトのおと情報を持って1ワードと置くと。それを順々に積み上げていくという形の、あのーまあ、図です。<笑>はい。えっ、ー、と、それからあと、全金記法、えー、テキストの10ページに全金記法というのがありますけれども、 これは、あ後で、必要に応じて導入したいと思います。ということで、大体、き今日のですね、授業の内容は、このぐらいでですね、次回、第2章から入っていきますけれども、次回は、計算機上での数値と数式の表現というところに入っていきたいと思います。 えー、ここまでが一応今日の内容なんですが、何か質問などありますでしょうか。えー、と一応スライドのページには特に質問は来ていないようなんですが、まあ、うんと、もし、この後もあの時間ありますので、もしその時にも質問がありましたら、質問をお寄せください。では、一度、のこ の, あのセッションは終わりにしたいと思います。